はいどうも、藤井ジャパンゆうです。本日も元気動画撮っていきたいと思います。はい、ということで、まずはですね、先日の本気ベスト10。本当に皆さんご協力ありがとうございました、えー。たくさんね、投票もいただいて、そして動画内でコメントもお借りしましたんで、本当にご協力なくしては成り立たない企画だったので、えー、本当にみんなで一緒に作り上げたランキングかなと。 えー、そういうふうに思っておりますあの動画で初めてそのプレミア公開っていうねのをやってみたんですけれどもなんかね僕の想像していた以上にそのなんかみんなで一緒に盛り上がることができたかなとそういうふうに思っててでなんかねあの動画の後のコメント頂 い, いたコメントとかでもえー、楽しかったですとか結構そういう声をいただいてですねで僕自身すごいわ嬉しいなって思っててで例えばその中にはねえっ、ー、と 友達にモーニング娘。を布教するときは、まずあの動画を見せたいと思いますっていう風に言ってくださる方もいらっしゃって、うわ、それすごい嬉しいなって思ったんですよね。はい。で、これっていうのも、ある種、その、モーニング娘。さんに貢献できたかなと思ってて、で、まあ、当初の目的であった、モーニング娘。さん、そして、ファンの皆さんにも、それぞれに貢献したいっていう、この企画の趣旨っていうのが、まあ、達成できたんじゃないかなという風に思ってまして、 えー、個人的にあの企画はまあやっぱり成功することができたのかなってそういうふうに感じておりますはいなので本当にありがとうございましたはいということで今回の動画なんですけどもあのインスタグラムの皆さん結構大半の方やってらっしゃるかなって思うんですよねはいで僕ねそのまあ推しが牧野まりあちゃんなんでやっぱりまりあちゃんの投稿があるとよりねあの見るんですけれどもやっぱりねその中で どうしても気になるというかね、おおってなるとこあるんですよね。で、別にそれが悪いとかじゃなくて、もうそれ含めて可愛いんで、あの、全然いいんですよ。全然いいんですけど、あの、世間から見たら多分大癖なんじゃないかなって思ってて、<笑>なんで、それをちょっとね、紹介したくて今回の動画、えー、撮らせていただきました。ということでね、まずはそのちょっと動画をね、えー、見ていただきたいなと思いますので、レッツゴー フん、フンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフんフンフンフンフンフンフンフンフンフンフないンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフン このバリバリバリバリバリバリってあの<笑>破く感じっていうのがもうねギャップ対象もいいとこというかねそんなワイルドな開け方しちゃうぞみたいな感じになっちゃうんですけどそんなワイルドな君もいいだろと今日も思うそんなマリアちゃんも可愛いんですよやっぱお芝尊いですね、うん、何したって可愛いんですうんでもうああやってねああやってそんなもうちまちまね開かなくても やっぱり、あれぐらいね、豪快にやっちゃった方が気持ちいいんですよ。うん。う逆に、もう、なんていうかね、新しいストレス発散、見ててもね、気持ちいいストレス発散動画として、見ながら、その、推しをめでるっていうね、この、私服のタイムにすればいいのかなと思ってまして、やっぱりね、仕事終わって、ええ帰って、晩ご飯を食べる際には、ぜひとも一回ね、マリアちゃんの開封動画をね、 えー、引き裂く開封動画を見ていただければその日あった嫌なこと全部あのバリバリバリって吹っ切れるかなと思いますんでぜひともそういった面でもおすすめしておきたいのが牧野まりあちゃんのインスタグラムですフォローよろしくマリアンラビリーです